ステップ3、電磁波と金属です。例としてはこれ見てみましょう。左側には正の電荷のプレートがあって、そして右側には負の電荷のプレートがあります。そうすると、間には電波が作れるんでしょう。そして、これの中には金属の発光を入れるとどうなるんでしょう。その発光の中には電波が0になります。 なぜかというのは、この金属の箱の外側、それの表面なんですが、そっちには自由電化が行って、その自由電化も、それももちろんそれは電波になりますが、与えている電波とその自由電化を作っている電波 が, が, がキャンセルになります。そして真ん中の の, のところにには電波がゼロになりますそしてこの例 で, で考えてみましょう。上のところにはそれがまあ空気なんですが、それ、えー、といつもの有電体の数式で使えるんですが、他には下の部分は金属になります。その金属のところには定義としては、それの中には電波はないので、この部分がなくなって、そして 与えている光と反射している光、入射光と反射光 が, が一緒にしなければなりません。イコールに な, る な, らならなければなりません。そうすると、この局面にはどうなっているんでしょう。この境界にはどうなるでしょう。そして、それが今回にはその境界条件は作らなければなりませんが、今回には有電体の2つじゃなくて、有電体と金属。 どうだ な, なるんでしょうまあ、例としては、図としてはこういうふうに使いますが、いつものを使っている水平の方向 と, と垂直の方向なんですが、マックスウェル方程式1と2を使いたいと思います。そして、これが、先 の, のステップと一緒 に, に、縮小シリンダーを使いたいと思いますが、 そうすると、その M1 を利用して、その電波を面積あたりの積分を取りますが、そして、これが体積の積分になって、このローのことは、それが電荷の密度になります。そうすると、 最終的にはこの EV1DA イコールエプシュロン0分の1のシグマ D1 で, で、このシグマがこの局面あたりの電荷の密度になります。そうすると、M2 を使って BV1DA は0にしなければなりません。 そうすると、その BV1 イコール0。つまり、この空気のところでも、でも磁場はありません。そのところには。そして、次に使うのは、マックスワル方程式3とマックスワル方程式4を利用して、今回には縮小ループを使いたいんですね。 でもちろんこれが先と同様なんですが、えっと、金属の中には電波はないので、基本的にこの局面のところには計算したいと思います。そうすると、第3の方程式を使うと EH1L で、この L はこれの長さなんですが、それが地盤の速の速 変微分になりますが、partial phi b partial t のマイナスになります。そうすると、縮小すると、これが、これの面積はゼロになりますので、それもゼロになりますので、最終的には EH1 イコールゼロになります。それから、第4の方程式を使うと、まあ、今回にはちょっと複雑になってるなんですが、これも、 同じ風には縮小にすると、電盤の速度にもそれがなくなって、そして残りのは b h g これが水平の方向の磁場なんですが、それが μ0JL になりますが、そうすると、この JL がこの長さあたりの電流になります。 そして、それが境界条件を作ってたんですが、与えている電磁波、電磁波になっているとどうなるんでしょうで、例えば、まあ、この普通 の, のサインの波なんですが、と電波 が, がこういうふうに書いて、まあ、サイン KX、k z オメガ t になりますが、そうすると、金属に当たるとどうなるんでしょう まあ、この金属の局面あたりには自由電化が行って、その自由電化も磁場を作りますが、その電化も動くようになりますので、それが磁場も変換になるんでしょう。そうすると、その条件を使って、まずはもちろんその先に進んでいる方向。 の電波 は, はゼロになってるんですがそれから陽光になっている局面のところにも電波はゼロになるんですね。そうするとその波はどうなるんでしょう結局その自由電荷が動いてそれも自分の電磁波を作ることになってその電磁波が 与えている電磁波 の, の振幅と一緒になってるんですが、サイン は, は反対になって、そしてあるところに は, には消し合いの干渉になって、あるところには強め合いの干渉になって、そしてこれが最終的にはとこういう状況になって、上の波が Kz-ωt、そして 充電下の作っている波が KZ プラスオメガ T になって、その干渉を行って、そして最終的には定常波になるんですね。それが、このところには強くなっているんですが、このところにはゼロになっているんでしょう。定常波になります。